インンクチャンネルはいみなさんこんにちは VTuber の神のインクです今回はジャパンカップ日本 VS 海外というレースだったのですがでもまあ日本一決定戦ということでバッチリ予想していきたいと思いますインンクチャンネル早速ですが。 本命はスワーブリチャードこの馬で勝負したいと思いますスワーブ・リチャードといえば昨年のジャパンカップで3着アーモンド・アイがいたその昨年よりも今年は戦いやすそうなメンバーになりました前奏の天皇賞は7着でしたが休み安城のマーフィー騎手とは初のコンビになりますがすでに抜群の成績を収めている名手久々の勝利へ向けて対戦は万全でしょう 最高はレイデオロ今年に入ってからの成績がピリッとしませんが去年の秋は天皇賞1着有馬記念2着と実績は現役トップクラス東京コースではダービー制覇など完璧に近い成績ですし同世代のスワーブリチャードと好勝負を繰り広げてくれるはずでしょう黒三角はカレン・ブーケドール 同じ条件のオークスで首差の2着3歳牝馬ということで他の馬よりも4キロ軽い筋量で走れます自在性のあるタイプですからいいポジションを取れそうなのも心強いですね白三角の1頭目はシュバルグラン一昨年のジャパンカップの勝ち馬ですね今年の賛成はすべて海外ですがドバイシーマクラシックではレイデオロやスワーブリチャードに先着 7歳馬でですすがままだまだ元気いいっぱいです2頭目はワグネリアン今年は3連敗中ですがどのレースも中身の濃い内容昨年のダービー馬ということで無視できない存在だと思います最後はダンビュライト休み明けの前走は逃げて2着に高走先行馬の少ない今回のメンバーなら展開的に要注意かもしれませんね こちらまずは本命スワーブリチャードの単勝そして本命対抗黒三角の生まれんボックスさらに3連複のフォーメーションも買っておきましょう前回のマイルチャンピオンシップに続いて連勝といきたいですねそれじゃ今回はジャパンカップの参考レースを見ながらお別れしたいと思いますまたね チャンネル登録よろしくね